キングドッグス初の単独ドンラインコンサートを徹底レボ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こうやって会えないコンサートになってしま っ, って本当に悔しいんですけど次こそは絶対に会ってこの悔しい気持ちを撃退できたらいいなと思ってます。そんな平野仕様23 の言葉に、画面の向こうのファンたちは大きく頷いたことだろう。キングドッス初の単独オンラインコンサート、キングドッスコンサートと2020ケラ L からが、10月9からケラ g i u e t 2 t 全5公演開催されたタップ。デビュー曲、シンデレラガールから、サプライズ発表した12月16日に発売予定の新曲、I Promise までを熱唱。 配信ライブならではの近距離での投げキスやカメラ目線の胸キューンタイムに大興奮音符。後半はティアラ女子校からモテたいキンプリ学園のモテ部コントを披露。チャラ男スタイルの岸優太、自転車競技部の長瀬廉21。 チェックのハンズボンに、蝶ネクタイの人竜寺ユうた、22、インドの帰国子女スタイルの高橋海人、21、マッチョスタイルの平野市洋が登場し、笑いを誘った。ラストに高橋は、会えない時間が続いた中で、改めてみんなが大切だな、会いたいなからと、ずっと思ってました。と、胸が熱くなるコメントを。そして、画面の向こうのファンたちに、ありがとう。 また一緒に楽しい時間を過ごそう、と何度も手を振った5人。そんな彼らがマックで語ったことは、長瀬角、会いたい気持ちを抑えて今は頑張ろう。次は同じ空間で幸せな時間を過ごそう。岸優太、みんなの反応を感じながらライブをしたかったけど、画面越しに伝わる妖精いっぱいやったよ。平野市洋、みんなの背中を。 トントンしてあげたいと思って、フォーカスという曲を作りました。神宮寺ゆ太、顔が見えないし、反応をもらえないけど、気持ちは伝わっている。次にあった感動を楽しみにしてるよ。高橋山、コンサートしてるとアイドルでよかったと思います。次は絶対絶対絶対会いましょう。コロナが収束した暁には、来年こそ同じ空間で思いっきり楽しみたい。